ございます、えー。今日は10月23日日曜日ですね。えー、今5時50分で、えー、浦和りお所を通過するところです。えー、今日はですね、あの一泊二日で群馬の紅葉巡りをしてこようというプランになっております。で、一泊二日なんで。 加茂温泉にちょっといい宿を取って、えー、泊まる予定でいます。では気をつけて行っていきます。 千万十を買いに行くんですけど。ちょっと石段を上がったんですが、雨が降ってきたんで、もう車で行くことにします。ぐるっと回らないといけない感じなんですね。結構この辺、紅葉綺麗かもしれない。まだ緑が多いですね。結構綺麗ですね。 綺麗じゃないですかわあ、この辺綺麗じゃん 展望台っていところに来ました遥か御国から赤 木, 赤木は雲かかって見えないです 春の湖に着きましたなんか。かなり寒いよね。ねなんか山の方ね、結構ね、こういう色づいてます。上があのローペールってるところです。こっちの山も結構あんな感じですね。 みた変な感じです。<音楽> エメラルド色に変わるって、色が出ました。これがも、ね、う、の冗談もって。竹井橋です。遠くから見ると。綺麗なんだけど、近くで赤いの見ても。あ、すごい色が。本当だ。こんな色です。お。すごいな、こんな色。 エメラルドグリーンですねあんまり水ないですね全然ダム水ないです